ニシの楽園が記録しているのはそんな簡単な物語よもう落ち着きなさい英家たちの閉幕の盛大で美しくないといけないの彼らは最初から完璧なヒーローだった 時代でそこに現れたのが彼らというだけだったただそれだけよそれが美しいとこし絵